はい、おはようございます。ラスカラでございます。今日はですね、いつもの撮影と雰囲気が違います。バーミヤンさんお借りいたしまして、企画をやろうかなと思いまして、はい、こうね、メンツを。 お呼び出 し, しゃべっててよ無言はやめ<笑>ゾウさんパクパクくん、はい、小川さんと誠お兄さんこと吉高先生でございますね<笑>よろしくお願いしま す, しお願いします今日はですね4人のメンバーで、えー、ちょっとねある企画を行っていこうと思います、はいはい、ただその前に皆様に一つご説明をさせていただきます、はい、今日の撮影にあたって全員一応ねコロナの検査キットで検査をした後に当日も体温を測っておりまして感染対策の方はしっかりと取らせていただいておりますのでその辺りご了承いただければと思います、うん今日も企画な なんですけどこちらバーミヤンさんをお借りして人気ランキングトップ7を当てるまで帰れません企画をやろうかなとなのでまあ大食い2人に一般のね普通の男性2人で計4名でねこの7位を当てていこうという企画でございますがどうですか皆さん自信は僕一回これやったことある結構地獄でしたよ<笑>瞑想しちゃうと最後の日にたどり着けないですよいや本当に多分この企画 ついと思うんですよ、はい、ヒントってもらえるんですかもちろん、うん、これね時間かかっちゃうと思うんで、はい、ただ今回のヒントただではございませんえただではないはい課金制でございます<笑><笑><笑><笑><笑>値段に応じて<笑>、はい、ちょっとあのあヒントの度合いっていうんですかねそれがだいぶ変わってくるんですけどああなるほ ど,、はいるほどはい、ちょっと画面上では分かりにくいんですけれども一お借りして制限時間がございます今回はですね撮影開始から制限時間3時間ということで 3時間で当てなけければいけないななんですよなのでちゃんとヒントも用意しておりますがヒントがあるということはもちろん3時間で収まらなかった場合は罰ゲームもございますえ、はい、3時間で収まらなかった場合バンジージャンプを<笑>してもらおうかと思いますみんなですか全員です全体責任ですですまあもちろんあのー、本家さん通り1品ずつ頼んでもいいし いいっぱいね一気に頼んでもいいしそれはでも各自のお腹の都合ではございますが、まあ、基本的にはねみんなの意見、まあ、みんなの食レポを聞きたいのでこれはとりわけながら、まあ、楽しくね、まあ、4人でご飯に食べに来たような感覚で今回の企画は進めさせていただければと思っておりますどうですか先生とかどう吉高先生僕はもう さっきおっしゃっていただいたように僕一般人なので、あの食べたいものだけ頼んで、あとは全部分だけようかなって。<笑>じゃあ注文の順番どうしますか。新聞に今お腹空いてる人誰ですか。僕空いてますね。いやここは最初はラスカルの。あでも確かにそうっすよ。オーナーの方行っていただいて一品目僕 か, からでいいですか、はい。お願いします。責任重くないですか。い<笑>や<笑>やっぱ食べられる大食いからスタートした方が確かにいいかもね。 ちょっと余裕があるうちに7位とかの怪しい部分を狙っていった方がいいのかなと思うんですよね。確 か, に確かにそう、まあ、でも間違いなくその炭水化物系じゃないと思うんですよ主食、ね、系じゃないと思うんで7位とか6位とかこのギリギリのラインって頼みたいんだけどでも普段頼まないよねっていう。 でこれパーツとメニュー見た時に北京ダックすごい安いんですよ値段が3枚で499円税込みでで6枚でも824円だから本当にファミリーとかできてもこれ6枚で1品824円で北京ダックを食べれるってすごい商品だと思うんですけどただご飯食べに来た時になかなか北京ダックって手出すかなっていうところなんですよちょっと1品目から北京ダックいいですか 全然いいんですけど、ここまで考察されると、僕ら3人、この後何しゃべりたいっ て, るのかなんてのか<笑>ファミリーが多いと思うんで、6枚入り、まあ、ちょっとこっちを選ぼうかなと、ちょっと注文覚を入れさせていただきますと。うん、と, ということで、はい、ひと品目、僕の到着いたしました、北、う、京、ん、タックでございます、これ、ちょっとしっかりとお肉もね、ついてるの、ね、でやっぱり食べ応えありますよね、こういうほうが、ん、絶対うまいと思う。 ちょっとこれ開けちゃっていいですかこれ皮みんな取り分けようとは思うんですけどちょっと注文させていただいたんで、うん、先に取っちゃってもらいたいですかはい、ぜひ入ってみます、うん、よしじゃあちょっとすみませんお先に取り分いてあます、はいただきま す, ますうまそうに食うな美味<笑>しそうですねービール欲しいな<笑><笑>うまっめちゃめちゃうまいや っ, ぱやっぱすごいなって思うんですけど 普通こうういう北京ダックってこの甜麺醤系のソースもちょっと香辛料を効かせたりとかして、うん、その本場のやつって結構食べにくかったりするんですよでもやっぱりファミリーレストランさんなんで香りはしっかりあるんだけど甘みも強くて味噌っぽいようなこのコクがあるんでやっぱ香りはあるけどすごく食べやすいこうブラッシュアップされててこれめちゃめちゃうまいい た, だきーすいただきますいただきますいただきますいただきますうまいベスト3に入ってますね <笑>うまいソースいやうま い,、ね、うまいですねほんとに先ほどラスカルさんが言われたとこのソースですもね、うん、全然食べやすいというかほ、うんとに癖のないソースなんでそれも皮ももっちりして、うん、の肉厚なこの北京ダックがすごい最高だとおいしいですね絶対入ってるじゃゃあ、タクちゃんはいよ こちらのペキンザックの6枚入りランキングに入っておりますでしょうかはいおりませんえっだめえ<笑>嘘まあここから知ってもらえればこの動画が公開された後は多分すぐトップ10に入ってくる<笑><笑>でもこれ 今6枚で外しましたけど怖いのが3枚もランキングで言ったら別だからかこれ3入ってたらマジで本当はまりますよもう<笑>メイク入りだって<笑>ままちょっとね1品目外しましたけどじゃあちょっと次ゾくんのね品そうですねはい楽しみにということで僕個人的に食べたいものでいいですかもちろんもちろんエビチリ中華と言ったら絶対入ってるだろうなって僕個人的に思うんですよねエビチリは 子供から大人まで楽しめる確かにいびちりは結構上位きそうっすね入ってて欲し い, そ,、ね、てて欲しいそのピタリ賞7つあるじゃないですか七、はい、つのうち一番当てた人がこの後おそらく買うであろうヒントの代金全部バックしましょ う, うわ ー, ーなるほどなるほ ど, なるほどちなみにこれ何位予想これ四位です四位四 位, 位予想ですねいいねおなんかこの企画楽しいですね<笑>いや楽しいですけどあまりにも勝ちすぎてちょっとこの後頼みすればいい<笑> <笑>はい、じゃあ僕が頼んだエビのチリソースですね。いや美味しそうですねやっぱりえ。見てくださいこの。エビでかい。エビでかいです。エビがでか い, でかいーー。一個一個がプリプリなんですよ。うん。うまっ。うわ美味しそう。じゃあもう早速食べちゃっていいですか。もちろん。じゃあ取り分けて。あ、大きい。大きいです。いただきます。うん 美味しい<笑>あのすっごいエビがやっぱりプリプリしてるんですよ、うん、で、最初食べやすい辛さなんですけどちょっと後から効くピリ辛感があってすごいご飯が美味しくなる一品ですね、うん、これうまいこれ食べてもらいたいですうぇ ー, ー, ーいちょっと、小川さんから言っちゃってくださいそんだけ食べたかったら<笑>いいんですか言っちゃってくださいよこれありがとうございますよ、はい、し、おはようございます 本当に美味しいでもなんか思ってたよりそんな辛くなくて多分お子様でも全然食べれるぐらい辛さだと思いますでこのパリパリのアクセントがめちゃくちゃいいええそうなんだうんなんか一番言いたいことが一つあるとしたらご飯食べたくなりますさっき聞いた。<笑><笑>さっき聞いたんだよ、ね、いい香りするあおいしそううまい ね, うま い, ですねうまいねこれねこれねチャーハンにかけて食べたい あー〜あー〜うま〜あ、こんなうまいんだうまいうんじゃあ結果発表、うん、お願いしてもいいですかじゃあ、たくみさんこのエビのチリソースベストセブンに入ってますか入ってませんえ〜〜えー、<笑>入ってないの嘘でしょエビのチリソース入ってないの<笑>いや、逆に何何食べ… ってんのみんな<笑>入ってなかったということで僕ねもう決めてるんです僕なんか、はい、なんか食べたいっていうより値段重視だと思ってね意外とはいはいはいはいはいエビチとか絶対美味しいんですけどちょっとやっぱ一品系で見ると少しお値段高めなんですお値段安めの方から攻めたいんですけど今回は辛いの好きなお二方いるんでマーボー豆腐の方を行かせていただきたいなと思いますプラス100円で、はいフォアジャン つついいいい、いいててくるんででではい、はい、プラスフフォォもつけてみたいと思いますなんか見られてるものと。 されたウロン茶です顔顔<笑>何その…シャーないやみたい な, <笑>、まあ<笑>なはい、ノーマルですからう僕はノーマルですからラスカ様ノーマルの…そうそうそうドライゼロおしゃれなグラスに入ってウロン茶ですねこれはおー匂いだけですかはい、どうぞああ。<笑>そうね…何年ものかなお酒か5年ですね<笑><笑>いしょ<笑>僕は証拠しよう<笑>証拠しよう、はい、しじゃあ早速いただきたいと思いますはい。はい なんか思ったより赤くないですかあ確かに、うん、ちょっと確かがいただきます美味しい<笑>辛みはそんなになくてひき肉の食感すごくしっかりしてて美味しいですねへえ、うん、しそうこの辛さだったらまだ全然いけるかなっていうぐらいです、うん、ベースにも少しラー油が足されてるみたいなんですけど、うんはいはい、辛さ増しでさらに追加できるということなので、はい、いってみたいと思います、はいはい 香りがすごいえ、あ、そのですほら、うん、結構りましたもんねどうななすか、うん、爽やかな感じになりまだきます。はい、あ, すいあ、本当だ この豆腐が本当に舌触りがいいというか。うーわ美味し、皆さん美味しそうに食べますね。これうまい。いやこれで。うん。<笑>すね、あ, あ, <笑>あなるほど。画面の右側お酒チビだ。<笑>あ、うまい。飲むね。いい音でいい音鳴らすなー。<笑><笑>でこれ麻婆豆腐ってけど皆さん食べるとわかるんですけどあの。 なんか色味が浅いところが多いと思うんですよ。結構、うんうん、でも、うん、まず、そもそも香りがお肉なんですよ。で、入れた瞬間にトーチのようなこの香ばしい香りがします。で、ウイシャーペンじゃないんだけど、なんかね。どこかこういう香辛料的な香りもしっかりするんですよ。うん、で、ただウイシャーペンのようにその日本人がダメな匂いじゃないからみんな食べられるんだけど。 こう箸が進むような香りがしてて、はい、本んにスパイスの効果で言ったらカレーにも近いような、うん、もう食欲増進するような嫌な匂いじゃないんだけどスパイスの香りもしっかりあるっていうような旨味の強いマーボーですね、うん、僕が頼んだ、うん、武蔵野マーボーはい499円税込み549円、うん、こちらは第7位ですか違います、うん <笑>早いちなランキングには入ってますか入ってませんせタクちゃん冷たいんだよ、ね。<笑>なるほど食い気味なんですよちょっと即答<笑>してたよこれ で, <笑>でもこれ本当にやばいっすよ1巡目3人外してるから吉高さんに決まってるよこれ任せてくださいよ決めていいただいて大丈夫<笑>ずーっと決めててごま団子好きなんですよバーミさんの<笑>かわ い, い<笑>ごま団子 中華料理行った時に締めには僕も頼む確率かなり高いんですよ、うん、はいはい、はい、あのもちもちの食感が本当に美味しいじゃないですか、うんまあ、ちょっとぶっちゃけこの企画で早すぎるなとは思うんですけどランキング的に言ったら全然あるんじゃないかなっていう気はお腹空いてるうちにちょっと好きなもの食べていじゃあごまつきだん ご, ごまつきではい、はい、あの僕が注文しましてですねごまつきだんご、うんはい <笑>表情で騒ぎます<笑>これ中に入ってるのってごめんなさい知識が浅いんですけど粒なんかなコシアンあんなのこしあんだ外はごまのすごいいい香りと、うんはいはい、で、サクサクなんですけど中 も, もちもちであったかいから風味もすごい良くてこしあんの、はい、そう<笑>めちゃめちゃうまい<笑>いや、これ入ってると思うんで7位とかにいるかもしれない完食いたしました、はい、ごまつき団子はランキングに入ってますかこちらなんですけれども<笑> はいっおりません。<笑>え、<笑><だろ><笑>一巡全滅。全滅じゃないですか。大そうでしょう。じゃあこれ本当二巡目も次からちょっと一位二位でもいいからちょっとガンガン当てに行きません。うん、まあもうちろん。一回バンジージャンプの覚悟を決めた方がいい。じゃあちょっとこれ二巡目ということで、はいはい、これ。 ガチで当てに行きますよ僕はいはい<笑>このコロナの時期にどうしてもなってきて夜に飲みに来たりっていうお客さんって、まあ、その以前に比べたらちょっと減ってると思うんですよ、うんうん、そうした場合どうお客さんが増えるかっていうとやっぱランチを食べに来るお客さんがかなり増えてると思うんですよね、うん、でこれメニュー表の裏を見るとこれ定食のメニューこれちょっと見えるかな はいはいはいものすごく豊富なんですよ種類多いですねで僕今パッと見てものすごい惹かれたのが飯定食の麻婆チャーハン麻婆チャーハ ン, ーハンこれめちゃめちゃうまそうじゃないですか、うん、めちゃくちゃうまそうでしかもこれで全部769円あ安いちょっと僕これで生かしてくださいはい、はいはい、どうぞ今僕の 届きました、はい、これが一応麻婆チャーハン定食なんですけどこれめちゃめちゃうまそうなんですよねこの2色、ね、これたまんなくないですかおいしそう絶対うまいでただちょっと予想外だったのがこれ定食さんで日替わりスープがついてくる<笑><笑>のでちょっと予想外のところがあったんですよね、はいっちゃってくださいちょっと独り占めさせていただきます今回はもちろんです、はい、いいうーわーいやこれ絶対 絶対うまいですよ。絶対うまい。よ。うわ。うわやだわ。これで入ってなかったら、みんな何食ってんの？あ<笑>本当に。美味しそう。いや美味しそうあー。これは入ってるよ。あ一度拍手。<笑>チャーハンがうまいへー。そうだ。チャーハン食べてないですねまだ。 チャーハンのいい香りがようってくるんですよ。来ます。来ます。じゃあめちゃめちゃうまい。ちょっと美味しそうすぎてムカついてきたからこう同じやつ頼んでやろうかなと思って。<笑><笑>美味しそう。うわ。ちょっとスープなんですけど、醤油系ベースなのか。うーん。で、そしてちょっと、はい、今さっき話したように1時間以上過ぎてるんですよ。1巡2巡あたりで。で、ね。 このままと押しちゃうんで、うん、ちょっとまだ僕完食してないですけどゾウ君さっき頼んじゃってもらっていい分かりました、うん、じゃあメニューでちょっと2巡目のゾウ君のターンお願いします、うん、あのバンジーかかってるんでタイムアップでそうなんです、ね、ここで一番嫌なんで3時間ですもんね、うんはい、タイムリミットあえてバンミヤンさんとかってファミリー層がたぶ、はいはいうん、うん、たくさん使用されているお店さんの一つだと思うんですよお子様も食べれる みんな食べれるれ。山盛りフライドポテト。<笑>いや、これ入ってると思うんですよ。は い, はい、はい多分多分、多分、なるほどね。はいうん、つまみたいうん。絶対必ず頼むと思うんで。はいはいうん、そうです、ね、<笑>やっぱ山盛りって、この近場で見ると多いな。そうです、ね、<笑>今山盛りポテトが来ましたね。いや、これ多分。入ってると思うんですよね。はい、じゃあ、うん。取り分けて。さすがに山盛りはシェアだよね。<笑>そうですね。そうですね。結構くれるな。そして、あの方も。 で、これ僕ですあぁ、びっくりしたえ待って待って待ってちょっと待ってでこれは吉坂さん<笑>ごま団子の、うん、すいませ ん, ませんごま団子のキャパがね、まだ<笑>、はい、い, いただきますきま す, きます間違いないですねうん、うん、間違いない味で す,、うん、う, んですかうまいうん塩味もちょうどいいちょうどいいですね<笑><笑>一人で。か俺のところにケチャップついてるからねだって、<笑><笑><笑>確かに やっぱりポテトあればつまんじゃいますもんね、うん、無限にこう手が止まんなくなるそれもお子さんとか一番好きだと思うんですよはい完食はい、うん、はいはいじゃあ僕はチーさせていはいはいはいはいはいはいはい僕いはいはいはいはいはいはいはいはいはいンいはいンいはいはいはいはいはいはりまいはいはいはいはいはいは <笑>え嘘でしょ。<笑>うこれ入ってないんだ。<笑>入ってると思ってました。実は嘘でしょ。まあ、お茶の列車が入っておりません。うん、あ、今日無理だわ。<笑><笑><笑>罰ゲーム。罰ゲーム。<笑><笑>え、じゃあゾウくんの。あ、じゃ あ, あいいですか。はい。じゃあ僕が頼んだ山盛りポテトフライはランキングに入ってますでしょうか。<笑>入っておりません。え、嘘。え<笑><笑>え <笑>え、もうダメだ<笑>大丈夫<笑>え、えこれ入ってないの深読みすぎなんですかね、たぶん単純にあのこれ、ダメですボツつ部にハマって切り始めてますね<笑>え<笑>、やばいやばいですね<笑>あ、まずいですね<笑>え、これ、今日の企画思ってるよりややばかった<笑>